今日はドライブレコーダーのオプションとなります。高圧ケーブルの取り付けの注意点についてのご紹介をいたします。今まで多くのドライブレコーダーのレビューを行ってきたんですが、このように、これはヒューズボードに取り付けるタイプの高圧ケーブルなんですけれど、取り付けの際に注意をしなければならないところというのがありますので、そこをお伝えできればなと。 今回思いますまず、注意事項を確認する上で必要となるものなんですが、こちらは、車のオーナーズマニュアル。私の場合は、のスパーダのハイブリッドなんですけども、このようにオーナーズマニュアル、どういった車でも必ずあるものだと思うんですが、そこの部分のヒューズの設置場所と、 というページがありますで。こちらを見ていただいて、まず、この重要なところは、こちら、容量。見ていただければと思います。で、この容量をまあ見ていただいた上で、じゃあ次に見るべきところは、バッテリーの配線と ACC の配線をどこで取ればいいかということを見ていけばいいと思います。ちなみに、私の場合は、 こちらの運転席のパワースライドドアクローザーというところ、これ20アンペアになるんですけれども、ここのところでプラスの電源、常時電源を取って、こちらの13番オルタネーター10アンペアになるんですが、こちらで ACC の電源を取っています。 この2箇所で撮っているということと、容量についてのお話をさせていただいたんですけれど、実際に、じゃあ、この高圧ケーブルのここ、最近のものですと、このようにヒューズがついているんですが、じゃあ、このヒューズの容量って、どのぐらいあるんだろうっていうのを、気にされた方、もちろんいらっしゃるとは思うんですけど、気にされないでつけてらっしゃる方もいらっしゃると思います。 でこのように見ていただくと、これは防射性のものなんですが、バッテリー、このコードで2アンペア。ACG のところ何も書かれてないということなんですで。こちら、実物見ても何アンペアというのは書かれてないで。後ろ、ここ見ていただくと、アウトプットを見ていただくと、AC5V の 2.5 アンペアということで、 書かれているんですが、まあ大体最大でも 2.5 アンペアぐらいの容量を持った設計になっているということがわかるかと思うんですが、このマニュアルとこの車外の高圧ケーブル、この容量の違いに気づくと思うんですが、20アンペア、10アンペアという大きな容量のこのヒューズを抜いて、 小さい容量のヒューズを取り付けてドライブレコーダーを使うということになります。そうなった時にどうなるかということを今一度考えていただければと思うんですがヒューズが切れやすくなる可能性というのが出てくるということになります。そうすると、まあ、私の場合ですとスライドドアが動かなくなったりとか オルタネーターが働かなくなることによって、チャージしなくなるとかで。私の場合は電圧計つけてるので、電圧計が 14.4 とか3ぐらいピークになるんですけど、それが 12V 以下のままだとか、っていうようなことが生じるようになってしまうんですけれども、そういうことが起きる想定のもとで、これを使っているということなのであれば OK なんですけれども、通常は ここのヒューズ自体は同じアンペアのものを使うのが一番望ましい。ただ、ドライブレコーダー自体の容量自体は当然かなり低くなってしまうということなので、容量を合わせて設計するということができないということがあります。なので、ヒューズが使っている間にヒューズが切れちゃうということがあるということをまず 一つ注意項目として知っていただければと思います。もう一つ違うメーカーのこちら MaxWin 社のやつなんですけど、私も今ステップワゴンにつけてるんですけど、MaxWin の場合でも5アンペア5アンペアとなってます。ここ見ていただくと、MaxWin の場合ですと5アンペア5アンペアになっています。で、MaxWin のいいところは、ヒューズ自体の容量は も, もちろんちっちゃいんですけれども、この商品のいいところは洗練された 回路設計で過電流や過負荷を防ぎます。専用 IC で接続機種に適した電流を出力します。低電圧保護機能がありますということで、IC 回路が付いていて保護機能というものがあったりもするので、まあ、このように保護機能が働く。最悪大電流が流れたとしても、ドライブレコーダー自体が壊れるということはなくて、ヒューズと この IC 回イドドン二重で防ぐことができるというのがマックスインの製品になっています。これだったら特にヒューズが切れるだけで問題ないんですけれどもう一つ悪いパターンというのがあります。今まではここ正圧ケーブルってこのようにヒューズが付いてなくてケーブルだけのものがあったりしました。最近この マックスインの製品になってからだと思うんですけど、このように配線の先にヒューズが付くようになって、ヒューズ ボ, ボードから簡単に差し込んで使えるようになってきてるんですけど、中国製のメーカーのものもこういう感じになってきてます。で、問題はないんですけれども、このヒューズが付いてない高圧ケーブルの場合、ちょっと注意しなければならないところがあるので、そこをちょっと、そこをちょっと聞いていただければと思います。で それは何かというと、この配線の被覆をめくって、このヒューズに割り込ませて取り付けをする場合ということ。これは絶対にやめた方がいいです。それはなぜかというと、まず、このドライブレコーダー自体、電流値が、許容が 2.5A ということなので、 それ以上の電流値が流れることがあり得るということなので、配線自体が発熱して火災になることがあるということです。そこをね、注意しな、そこを注意しなければならないということなので、少なくとも、このヒューズが付いてないからといって、直で付けるということは、絶対にやらない方がいいということです。 でもう一つはヒューズが付いているのであれば、もうこのヒューズを付けてしまった方が、まだリスクとしては低く抑えられる。ヒューズが頻 繁, 的頻繁に切れるだけで抑えられるということなので、取り外した、差し替えたこのヒューズというのを常時、車内に置いておけば切れた時に差 し, 差し替えて対応できるので、まあそのような形で、 やられるといいかなと思います。で今まで私、このパターンで、マックスンの配線を使って、1年ぐらい使っているんですけど、特にヒューズが頻繁に切れたりすることというのはないです。このようにステッパー号なんですけど、今、このマックスンの高圧ケーブル使ってます。まあ、これを使っているんですけど、特にヒューズがよく切れると。 ということなんかもなく、作動不良等も特に出ていないので、問題なく使えるものではないかなと思います。最後なんですけど、参考までに今、私どういう風につけているのか、先ほどオーナーズマニュアルでも紹介したんですけれども、紹介をします。ステップアゴの場合はアクセ、アクセルペダルの右上の方にヒューズボードがついています。で、黄色のケーブルと赤いケーブルが見えると思うんですが、 黄色のケーブルが、これが B 端子、常時電源のバッテリー端子のケーブルで、ここがスライドドア、一番端の部分、36番スライドドア。でちょうど右下、赤い配線が見えるんですが、ここがオルタネーターの配線、ACC のヒューズになります。ここを私は取って使っていますが、今のところ、特に風合い等は起きていないということになります。 もちろんこのようにアースも取り付けを忘れないで行っていただければと思います。これはブレーキペダルの上についていますので、このような形で取り付けの方を行っております。はい。いうことで、今回はドライブレコーダーのオプション設定でよくある高圧ケーブルの取り付けの注意点についてお伝えをいたしました。当チャンネルではカー用品、それからカーレビュー等も行っておりますので、